今更で全く驚きはありませんね。やっぱりという感想しか出てきません。どうも、政治いろいろの学部です。韓国が水面下で北朝鮮支援を行っていたという国連制裁決議犯を犯していた可能性があり、国連の 対北朝鮮制裁委員会が調査を始めたというニュースを朝鮮日報が報じています朝鮮日報の記事を引用します韓国戦籍だったタンカー2隻がこのほど北朝鮮所有になったことがわかり国連の対北朝鮮制裁委員会が正式調査に着手したアメリカ政府系放送 ボイスオブアメリカが5日報道した国連安保理対北朝鮮制裁委員会の専門家パネルはこのほど公開した年次報告書で韓国船籍だったタンカーデホサンライス号が昨年中国の会社に売却された後北朝鮮所有のシエラ・レオネ船籍のオーシャンスカイ号に変わった事例を調査していることを明らかにした 1996年に建造されたオーシャンスカイ号は全長 99.9 メートル、重量トン数5807トンの中小型級タンカーだ。この船舶は昨年5月11日、香港企業アジアオーシャンシッピングの船舶によって牽引され、韓国プサン港を出発した。その後、 5月24日から30日の間に北朝鮮の両村ンン貿易会社に運送されたというのが専門家パネルの指摘だ。専門家パネルは船舶の位置を示す自動船舶識別装置を逆追跡し衛星写真資料を分析して同船舶がシエラレオネの旗をつけ名前もオーシャンスカイに変えたことを確認した。昨年3月、 中国と香港で活動するブローカーが、韓国のチャンという姓を持つブローカーと接触して、船舶売買契約を締結したという。専門家パネルはまた、かつて韓国船籍だった別のタンカー、ウジョン号が北朝鮮の旗をつけていることも確認し、調査を進めていることを明らかにした。ウジョン号は2019年7月に、 中国山東省の石東港に行く直前まで、韓国プサンを母港にしていた韓国船だったが、2019年7月にブローカーを通じて中国企業に売却された後、2020年10月に北朝鮮船舶、シンピョン5号として再び登場した。シンピョン5号は、昨年8月8日、9日、10日の3回にわたって、 違法な船舶間積み替え方式によりパラオ船籍のタンカーから油類を受け取る様子が捉えられた国連安保理は2016年に採択した対北朝鮮決議第2321号に基づき国連加盟国が北朝鮮に船舶を販売したり北朝鮮の船舶を購入したりできないようにしているまた、 安保理決議とは別に、韓国とアメリカは北朝鮮との船舶取引を原則的に禁止している。2019年に対北朝鮮制裁違反の疑いでアメリカ政府に抑留され、売却処理された北朝鮮船舶ワイズオネスト号もかつて韓国船籍だったことが明らかになっている。とのことです。鉄 新北朝鮮を貫いてきたムンジェイン政権ですので、このニュースはさほど驚きはありません。むしろ、やっぱり、またかという感想しか出てきません。韓国は過去から洋上で積み荷を移し替える、いわゆる背取りという行為を通じて、北朝鮮への支援を行ってきたとされています。これは、2017年9月に採択された、国連安保理決議、 2375号に明確に違反する行為なのですが、ムン・ジェイン政権はこの決議が採択された後も幾度となく背取りを行ってきたことが確認されています。2018年12月20日に発生した韓国海軍駆逐艦による自衛隊哨戒機に対するレーダー照射、いわゆる韓国海軍レーダー照射問題も、洋上での背取りを自衛隊機が発見し、 逆切れしたた韓国海軍駆逐艦が威嚇のの目的で行ったものとされていますこのレーダー照射事件では、韓国側の二点三点する説明や、施設極まる嘘の発言が繰り返し行われ、世界が失笑するとともに、文政権は全く信用できないと思わせる一因ともなりました。旅重なる韓国にも文政権が 全く聞く耳を持たなかったため、石川諸国は艦艇や航空機による手取り活動を強化し、2019年時点で日本、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランドなど7カ国が参加しています。面白いのは韓国もこの監視活動に参加しているんです。 自らがやっている行為を覆い隠すための言い訳にすぎませんし、これもまた施設極まりない行為と言ってよく、その場所にしか考えられない、いかにも韓国人といった対応と言っていいでしょう。背取り行為が各国の監視によって難しくなったため、文政権はおそらく戦略を変え、韓国籍タンカーを罪にもろとも 北朝鮮席に変えるという行為を行うようになったとみて、まず間違いないでしょう。北朝鮮のキム・ヨジョン氏が、たびたび強い言葉で韓国を非難していますが、所詮は同じ穴の無地な。結局裏で繋がっていたという証拠に他なりません。北と南に分かれてはいますが、要は同じ民族。どちらもおためごかし。 その場しのぎししぎかでできなないいととうことなんでしょうキム・ヨジョン氏のように、まやかし、おまかしの対韓国発言を繰り返すより、ムン・ジェイン大統領の方がまだしも正直と言えるかもしれません。同じ朝鮮日報が2日前の4月4日に、同じく北朝鮮関連のニュースを報じています。こちらの記事を一部引用します。 ムンジェイン政権は国連人権理事会による北朝鮮人権決議案の共同提案国に4年連続で加わらなかった。これに対してアメリカの元政府高官や人権団体などが失望と遺憾の意を表明した。北朝鮮による人権侵害や反人権犯罪を非難し改善を求める今回の 北朝鮮人権決議案は韓国を除く55カ国が共同提案し今月1日に採択されたロバート・キング元アメリカ国務省北朝鮮人権特使は2日アメリカ政府系放送ボーイス・オブ・アメリカに出演し国際社会の大多数が北朝鮮政権による深刻な人権蹂躙問題に批判的な立場をとっており 国連では関連する事案に対して採決なしに合意するレベルに達したとした上で、韓国政府が国際社会によるこの幅広い共感から外れる行動を取るのは遺憾だと指摘した。国際人権団体 Human Rights Watch アジア政策局のジョン・シフトン局長は、国連人権理事会で韓国政府が今回も 北朝鮮への圧迫を優先順位から除外したことに失望したと述べた。とのことです。北朝鮮を除く55カ国が共同提案した避難決議案に対し、韓国だけが4年連続で加わらなかったのです。世界各国から失望した、遺憾だという言葉が浴びせられることは十分予想できたはずなのに、ムンジェイン大統領はガンとして、 上をにらなかったわけですしかもそのムン大統領はかつて韓国では人権派弁護士として鳴らしていたといいますから、これはもう驚きを通り越して呆れるほかありません。最後の最後まで北朝鮮のためだけに働いてきたムン大統領。そのムン・ジェインの5年間が終わろうとしています。保守派ユン新大統領のもとで、